Hi everybody. this everybody, you. is Masami. It's been a while to talk to you. 皆さん久しぶりですね。昨日のブログに書いたんですけれども、失恋とか直感的な生き方というふうにして、やっぱりね、直感的な生き方をしてるとものすごく便利なことがいっぱいあるかと思います。多くの人が直感的な生き方って えー、苦手であったり考えることが習慣になってたりとかしているとなかなかその直感的な生き方ができないみたいですけれどもでもやっぱりあの少しずつでもいいから直感的に生きること の, その素晴らしさっていうのを実感していくとみんないんじゃないかなと思います。で昨日のブログにに書いてようにすごくくゆっくりと 流れるあのその一つのうつろの出来事をきちんと受け取ってあこういうことなんだなってあの受け取っていくことによっていろんな道が開かれていっていろんなものがまたどんどんどんどん広がっていくんですよね可能性が広がっていくってこういうことなんじゃないかなと思います。え直感を大切にしながら を広げていってそうこんなふうに直感的に生きてて歩んでる子たちだってやっぱりあ ここれでで良かっったととと思思ううがいいぱあるんですよね自然の中からやっぱり一つ一つ学びながら私たち自身もきちんとね直感的な生き方をできるようにぜひ皆さんもしていただけたらなと思いますまあもうちょっと詳しいところなどはぜひ昨日のブログを読んでいただきたいなと思いますここのビデオの下にですねコメント欄に載せておきたいと思いますので。That's a することによって直感的にね選んであのいろんな人といつも出会っていって全く本当に知らない人自分が今まで出会ったことのない人たちとのね可能性っていうのがいつもいつも本当に広がっていて あ, のありがたいいなと思いますで世界が広いっていうことを世の中にはたくさんの人がいるっていうこと同じような周波数の人を広げたり出会いたいと思ったらやっぱり今お話しているような直感的な言い方ってとっても大切じゃないかなっていうふうに思います。 狭い世界で直感を使おうと思うんじゃなくてどんどんどんどんん直感を使って世界を広げるということをやってみてください。Thank you guys, I love you guys, and promise me love your life. So, いつもあなたたちのですねどんどんどんどん人生をもっと好きになることを約束してくださいね。This is my coffee spot. I'm gonna tell you, in the heart, with a h e a r t love and a h u g to you. Bye.